深夜の車線規制区間を60キロでブロックされながらこんばんは。今日は久しぶりに深夜の諏訪湖に気分転換に行きます。というかと反射線が俺の直前で終わりやがった。親切心と警戒で車間開けたせいだ。深夜の高速に必ずいる。かなり必死の速度で飛ばす背が高いケイトラ見てるこっちがヒヤヒヤするよ。応援してたら、うん、笑えばいいと思うよ。 というかこのトラックだけ異常に速いんですけど、どうなってんだこれ、130くらい出てないか深夜の中央道は、特に雨が降る中飛ばすと恐怖の道とかす。路面の段差にバランスを崩されるからな。どのタイミングで急カーブが出てくるのか、長すぎて実質的に予測不能。 赤く塗ってある事故名所は実は大したことない。というわけで淡々と進みましょう。左カーブで口ではみ出そうになってる車は掃除てクソ。私は諏訪湖に行くとき、手前の小黒川で降りて、国道152号を登ることが多いです。深夜帯ならかなり流れのいいワインディングで、体感的には一瞬で着きます。この辺の街並み、趣があっていいですね。 左折してちょっと行ったら、パトカーと警察官のハリボテが置いてあるスポットがあるんですよね。右側に反射して見えてきますよ。適当に飛ばしてたら100キロでも出ちゃう直線なので、過去に誰かしら引かれて殺されたんでしょうな。取り締まりやってないと見せかけた取り締まりがあるかもな。くさ、まあそこから先は、深夜の見通しのいいワインディングを。 ひたすらハイペースで攻め上がります。山間部ゆえに急カーブに気づきづらいことと、突然センターラインが消える区間があることに要注意ですね。集落や直線があったと思えば、くねくねに折れ曲がった狭い急カーブの連続、北から南へ、S6 のようなコンパクトスポーツマシンで下っていったら、最高に楽しいでしょうな。プリウスですら滑走しようと思ったらセンターラインスレスレになるので、横幅がある車種だと、すれ違いが辛いかも、そしてトラックに追いついてしまいます。 抜こうと思ったんだけど、プリウスの加速力と直線の長さが足りなかった。この右ヘアピンへのブレーキングで一気に詰まってしまいましたね。大型トラックと GR プリウスはランクが違いすぎる。30キロ台まで減速されるも、道路幅と直線が足りず無念の敗退。 路肩でちょっと待機してから、峠の下りをアタックしていきましょうか。ところで私さ、お金があったらアルファロメオのジュリアクアドリフォリオを買おうと思ってるんだけどさ、500馬力で FR って、冷静に考えてむっちゃ危ないのでは、もちろん私はベタ踏みなんかしない。 今のプリウスでも、アクセル回動を100パーにする場面はかなり限られている。でもジュリアは M5 以上に写真に金がかかっているらしい。うーむ、R35 は快適性がゴミだし、究極の1台はないものか。白点線だから、対向車が来てなかったら抜いていいんだけど、相手の車体サイズや道を考えると、私にはできないかな。というか普通にブレーキングしたら追突しかけたんだけど、これ煽り運転に間違われたら困る。なんやかんやあってきました。スワコの南西部。 深夜に来ると何もないっすねー。いや、それがいいんだけれども、ガラス博物館だか誰かの博物館だか、なんかの施設が立ち並ぶ通りを越え、東海岸沿いのとある公園に寄ってみようかな。それにしても、左は湖だけど、右は平地だよ。何もないっしょ。愛すべき何もなさ。気温9度で寒い。はいはい、なんか宿がいっぱいある東側に到着です。私はここを左折したけど、何か所か公園あるから、適当なところに入ればいいよ。 寒いね、桟橋みたいになってたので少しだけお散歩、夜景っていうほどではないけど、湖の向こう側がキラキラしているんだよね。肌寒い風と、目の前に広がる虚無の湖の穏やかさ、広々とした空間、風の音、諏訪湖の一つの特徴は、真後ろが普通に、人々の生活の明かりで照らされているところなんだよね。これが昼でも深夜でも逆に、広大な湖との対比を生み出す。まあ本命はここじゃないのよ。北西側のとある公園が、私のお気に入りスポットかな。 こういう場所なんですよね。R35 を買った時も、最初のドライブできたっけ。少し歩いていくと、波打ち際まで行けるんですよね。 まあ、ベンチもぬかるまないことが保証された足場もないけど、ザーザー波が打ち付けていて、その水の質量に殺されるとすら思った日本海と違って、こっちは穏やか、深夜に来たってドライブくらいしかすることないんだけど、その中に楽しみを見出すことに良さがある。まあ、旅行サイトの推奨コースという、与えられた楽しみほどなのかわからないけど。そうだな冷静に考えて、娯楽の旅行さえも、他人の敷いたレールの上を巡るってどうなんだろうか。まあでも実際、こんなところ何もないんだよね。 自由な移動と自然を楽しむという感性は現代一個にないものだし免許どころか旅行に行く意味すら疑われているそして私はこの雨の中のアタックで 究極の一台を見つけたと思っていたジュリアクアドリフォリオの FR であるという特性に不安を感じてしまった。トラコン切らず、抑えて乗ればいいんだよ。700から1500万円くらいで、快適性と運動性能目立たなさの全てを兼ね備えたマシン、R35 の快適性が悪すぎて、目標探しが迷走中。適当に86買って、動画ネタにしながらいじって、ゴ輪駆動車の練習するか。トランスミッションの耐久性考えると安い個体も貧乏くじなんだよな。こんなこと言ってる人は買わない。まあ 分は程よくケチった節約生活になりそうですマクドナルド行きたくなったら冷凍食品のポテト食べますジュースはカルピスの原液を水で割ります2023年の秋頃に出るとかずっと言われてる R35 の最終モデルはどうなんだろうなくだらない画像しか出てこないマイルドハイブリッド化がどうとか 数が売れない、長くも売れない限定モデルに、そんな開発コストかけるかよと、今の充電インフラで EV というのも現実的じゃないし、プリウスが万能すぎて、大抵の中価格帯以下は買う気にならないし。様子見ですな、去年は稼ぎの全てが税金で消えたけど、今年は稼ぎ頭が消えかけたからね、今すらランボルギーニとかどうでもいいし、モチベーションを作るのが大変だぜ。 仕事は集中力訓練だな。今も、脳がカラカラでぶっ倒れそうです。目標を持たずに、ゴールも定めずに、ヤニクに努力する局面かなぁ。ちなみに映像で蛇行しているのは、昼クライムの後で、フロントタイヤのグリップ感に不安を感じ、ウェイビングしながら様子を見ているだけです。深夜はやりたい放題だな。誰にも迷惑をかけない。これから40分ほど、雨の下りは厳しいぞ。もう少しこのプリウスで、タイヤの限界の出し入れの練習もしましょうかね。対抗車 そんなの運転手が一番怖がってるに決まってるだろ。渋滞中に追突する人にならないよう、事故らない運転をしようね。